始まりまりしたですえっと今回はまあまたりょうちゃんいないんですけどえっと熊本新婚旅行で行った熊本のサインに撮った動画をお送りしようと思います、えー、いろいろあの見て回れたんですがまず1つ目 行った場所が夏目漱石の、えー、と旧家があった場所初めて行ったんですけどなんか再建中っていう風になってて何の再建中なんだろうなんでかなって思ったんですけど、まあ、見るところによるとえっ、ー、とあの2年前ぐらいの熊本地震の影響があって。 えー、とまだ入れない空間がいっぱいあって、だから外からぽって見るしかなくったりしたんですけどで、熊本のいろんな場所に観光しに行ったんですが、どこもやはり再建中のところが多くて、で今回あの、動画にしようか、すんごく悩んだんですけど、ただ、まあ、僕の気持ちはどうでもよくて。 今、まあ、日本 の, その熊本でそういうことが現にまだ残ってあるというか福岡に行ったら全然そういう面影は全然なかったけど熊本に行ったらまだそういう地震の影響が残っている地域は多いんだなっていうふうに気づいたんですねなので今回はその熊本城 行ったんですけど、熊本城に着目して、えっと一応ナレーションをつけながら、今回はお送りしようと思います。ぜひあの見ていただければと思います。悪いうことをやったら怒られそうじゃん。<笑><笑> の辺とまねコーナーこめっちゃ崩れてます。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 さブルーダー<笑> 急, 急に登場しました<笑>高校の時の同級生長田舞さんですんあのうちらのウェルカムボードを作成してくれた、うん、はい似顔絵を描いてます、はい、イラストレーターとかそういうお仕事をしてる友達に今日はねあの熊本城に一緒に来てもらって、うん、そう、えっと、まだまだ崩れてるところがたくさん残ってて、うん ね、時間かかりそうなね感じが、はい。ぜひ今の熊本城見てってください。うんま、はい、うん。えっと一応2019年の秋に外観が完成されて、予定。うん、うん。2020年春にえっ、ー、と内観、うん、まで見れるようにはあの今作っている最中だっ。あでも2020年って言ったら東京オリンピックの年でしょ。うん、ね。あと2年。それに向けてんのかな。ね。でもそう考えたら。 結構すごいスピードでもまだ話によるとね仮設住宅に住んでる人たちもいるみたいなので、ね、その方たちも早くね、うん、仮設から出れるような環境になればねいいと思うんですけどね。なんでまあ熊本はいいところもたくさんあるし美味しいものたくさんあるし、はい、どんどん興味があれば熊本に来てもらって。 ね、お土産やらなんやら、うん、どんどん買ってくださ い, ださい<笑>熊本のために<笑>お金を<笑>使っていただきたいそうそうそうそうそうそれがねまた町のところどころにサマケンバイ熊本ってそう買ってあってなかしかも使ってもらったねそういう一部をやっぱりそういう復旧のために使っていただけるみたいなので、うん、ぜひぜひ熊本に遊びに来てください、はい、お待ちしてますい うん、じゃあまたーはいということで<笑>えっと今回この動画を作るにあたってまあえっと熊本はりょうちゃんの実家もあるし大切な人もいっぱいいるからどうも一言事ではないなと思ったので。 今回この動画を作りました次回からはりょうちゃんと一緒にいろいろ楽しいことだったりお送りしたいと思うのでぜひ引き続き、えー、と動画をよろしくお願いします、えー、ともしよければチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いしますではまた